会場の皆さんこんにちは、えー、茨城県は坂東市よりやってまいりました正門よさこい響きと申します、えー、本日はこのお祭りに初めて参加させていただきます、えー、ちょっとコロナ禍の影響もありまして今日は少ない人数ではありますが精一杯致しますのでどうか5000円ほどよろしくお願い申し上げます踊り子、はい それでは続けて2曲ご覧いいいたただきたいと思います最初に演舞いたします曲は北海道のーソーラン祭りというお祭りがありましてそちらが25周年を迎えた時に記念に作られた総リ曲「ストリート・オブ・ザ・ソーラン」という曲をやってみたいと思います。 w h a